豚さんたち今日は3月ですね早いですね3月も2日ですね豚さんたちはどんな堕落した生活を送っているのかないつもありがとうですよ豚野郎ともなんで私のとこ来たんだ豚野郎って言って差し上げますよまだ応募してないんですか豚野郎よう豚さんたちわざわざ日曜日のお昼なんに配信来るなんて 焼豚にででもされたいんですか僕も甘納豆が大好きです甘納豆を食べてどんどん超えろです豚野郎出荷されろとか超えろ超えろっつって<笑>少しはいい暇つぶしになったら嬉しいなって思ってるよこの豚野郎豚野郎そんなに豚投げるんですかはっ飽きもせずよくやりますよねうるさい豚野郎 ダメな舞台ロードもですねもう一回教育し直して出て直してきてください。